こんにちは今日はこちら dji fpv air ユニットについて紹介していきたいと思います僕はオーストラリアのシドニーに住んでいて DJI FPV システム、こういうものを使って、日本では使うのが難しいものを YouTube とかで情報を発信して活動しています。関係ないんですけど、最近シドニーでは学校がオンライン授業になったりとか、規制が多くて、外出するのが結構大変なんで、髪の毛が伸びちゃってるんですけど、前の動画と比べるとこんな感じです。もうすごい、めっちゃ伸びてますね。まあそんなことは置いといて、何ヶ月か使ったので、レビューしていきたいと思います。 えー、前回と前々回とゴーグルそして送信機について紹介した動画を作りましたで今回はこちらのエアユニットなんですけどこれがどういう役割を果たすかっていうのを説明していきたいと思いますこちらはカメラそしてエアユニットそしてアンテナという部品で構成されています基本的なこちらの役割としてはデジタルの VTX となってます VTX っていうのはカメラの映像をこちらの本体が アンテナを伝ってゴーグルに映像を送信しますそれが VTX ですで今までの VTX はアナログだったんですけど DJI の新しい技術によってデジタルで映像を出力することができるようになりましたそしてもう一つ、えー、送信信機の信号を受け取ることができます。実際できるのは今はあそこにある DJI の送信機だけなんですけどレシーバーをつけずに、えー、受信機 そして最後にもう一つこちらはオンボードレコーディングといってこちらに SD カードのスロットがあるのでカメラで撮った映像を 1080p の高画質で直接保存することができますそれでは仕様について見ていきたいと思います重さはこちらカメラとエアユニットアンテナ合わせて約 45g だそうです そして動作周波数はゴーグルと同じように 5.65GHz 5.755GHz から5となっています今紹介した周波数は日本版の使える周波数となっていて他の国では他の周波数とか違うチャンネルを使うこともできるようですそして最大伝送距離は 4km となっています 日本仕様の説明書には日本では2 5キロまでと書いてあります対応しているフライトコントローラーはベータフライトだけって書いてありました他のが使えるかはわからないんですけどベータフライトを使うことによって OSD を使用することができます OSD というのはフライトコントローラーの情報をゴーグルに載せて送信することができるということです例えばバッテリーの残量をそちらで表示したりすることができます こちらのエアユニットが対応しているのは4セルまでです 7.4V から 17.6V まで対応していますそれでは付属品を見ていきたいと思います付属しているのはこちらのカメラ本体エアユニットそして2つのアンテナそしてこちらの箱の中に入ってるんですけど 3in1 ケーブルが付属品として入っています それではこちらの外観を見ていきたいと思います外観は本当にもうただの銀色の金属の塊みたいな感じなんですけどヒートシンクみたいにここがここに凹凸があって多分熱を逃がすためになってると思うんですけどであるところにこの凹凸がゴツゴツした感じがありますねこの下側は違うんですけど横は こ, こんな感じですそれではこちらのエアユニットについているボタンについて紹介したいと思いますこちらについているボタンは 1つだけでリンクボタンとなっていてゴーグルそして送信機を接続するときに必要になりますそれではこちらの接続端子について紹介していきたいと思いますまず1つ目は USB Type-C になりますこれは何に使うかというとゴーグルと同じようにレアユニット自体をアップデートするときに使用しますそして次はこちらの後ろにある 3-in-1 ケーブルを接続する ポートですこちらは先ほど紹介したこのケーブルを接続してこ反対側をフライトコントローラーなどにえハンダ付けをして使用することができます、えー、エアユニットの説明書には詳しくこの何色が何用のケーブルなのかっていうのが分かりやすく書いてあります簡単に説明すると赤色が電源黒色が電源グラウンド そして白が RX そしてグレーが TX 茶色がシグナルグラウンドそして黄色が DJI HDL フライトコントローラー s バスに接続するところになっています専用の FC を使用することによって、えー、簡単にハンダ付けいらずんで接続することができます実際に僕が使っているものも、えー、専用のフライトコントローラーなので もともと分かれているケーブルを使用することなく、ハンダ付けなしで、えー、フライトコントローラーと簡単に接続することができました。もう一つの接続端子が こここにある SD カードスロットですこの SD カードスロットは何に使うかというと先ほど説明したようにオンボードレコーディングに使用することができますゴーグルに送信する映像の他にこちらの AI ユニット本体で 1080p60fps までの映像を録画することができますレコーディングできるフォーマットとして 720p の 120fps そして 1080p の60フレーム2つを選ぶことができますそして最後の接続端子としてこちらのアンテナ部分ですねこちらにアンテナを接続して使用しますそれではこちらのエアユニットの使用感についてレビューをしていこうと思いますこちらは本当に新しい革命的な技術を使って成り立っていてデジタル信号という最低 28ms の遅延でデジタルシステムを使用することができます本当にアナログと比べると綺麗で GoPro を使って FPV をしているような感覚になりますで多少遅延を感じることもありますがその分綺麗な映像が見えているので楽しめると思います こちらの AI ユニットをドローンに搭載して使用する場合に少し離れたところまで飛ばすと映像のこの左右の部分がモザイクがかかったように画質が落ちるんですけどその中でも飛ばすことが可能ですなのでアナログみたいに砂嵐が入るんではなくて左右にモザイクがかかったような感じになって多少の距離は飛ばすことができますがそれは使用する電装のパワーにもよると思いますでこちらの AI ユニットなんで ですけど一番の問題はここれがすすごい熱くなることです特にアップデートの時先ほど説明したように USB-C を接続してアップデートをする時その際にはすごい熱くなります本当に触るだけでもうやけどするんじゃないかなっていうぐらい熱くなるのでここは注意しておいた方がいいと思います そしてこちらの AI ユニットは受信機も搭載しています。どういうことかというと、送信機からどういう風に動くっていう信号が来るんですけど、それを受け取ることができて、フライトコントローラーにつないで飛ばすことができます。なんですけど、これを最初に設定する際、データフライトにつないで、送信機を例えば右にこう倒すと、右に動くかなっていう確認をするときに、電源が必要になります。 もちろんこのエアユニットは電源がないと動かないので電源が必要になるんですけどその電源を接続するだけでこのエアユニットがすごい熱くなってしまうんですねなのでこの熱くなってしまうっていうのをちゃんと頭に入れておいてもし使用する方がいれば本当に注意して使用していただきたいなと思います熱くなってしまうっていう問題はドローンを飛ばしている際にも起こりますどういう問題が起こるかっていうと SD カードを入れることによってオンボードレコーディングができるんですが 熱くなりすぎてしまうと自動温度コントロールっていうのが作動して録画が勝手に止まってしまいますで録画が勝手に止まってしまうので止まらないようにしたいですよねなんで自動温度コントロールをオフにすることもできるんですがオフにして温度が高くなったまま録画を続けてしまうと エアイニットが壊れてしまう可能性があるようです。なのでもしかしたら僕の映像が、えー、途中でおかしくなってしまう原因は温度コントロールをオフにしてるからかもしれません。なのでそこは注意が必要だと思います。そしてこちらのエアイニットの、えー、いいところ、悪いところを説明していきたいと思います。このデジタルシステムが使えるエアイニットで 本当に新しいえ面白い体験ができる部品になります。えー、GoPro とか僕はあのドローンにつけてやってるんですけど、つけなくてもいいんじゃないかっていうぐらいの綺麗な映像を Google で受信することもできるし、こちらにある SD カードスロットに SD カードを入れて保存することもできます。で、さらに専用の FC、僕専用の FC 使ってるんですけど、そういうものを使うことによって、え本当にハンダ付けいらずでえ使うことができるので、もし使う方が日本 こにいれば、そのの専用の FC をを使うことをお勧めします。最後に悪いところですが先ほども説明したようにこちらが、えー、アップデートの際そして飛行の際に熱くなってしまうこと、えー、そして多少の遅延がが、えー、生じることが欠点になります。途中で録画が止まってしまう可能性があるので念のため GoPro をつけて、えー、撮ってます。 あと実際比べてみるとやっぱ GoPro の方が AI ユニットの映像よりいいなと思うところがあるので GoPro を使用することもありますがエアユニットだけで見る映像も本当に十分なのでアナログと比べものにならないぐらい綺麗なのでもし日本でできる方がいればぜひやってみてください申請とか大変だと思うんですけど本当にいい体験ができるのでもしできる方がいれば絶対やってみた方がいいと思います はい、えー、長かったと思うんですけど今日の動画を見ていただきありがとうございました前の動画でゴーグルと送信機両方ともレビューをしたので見てない方は概要欄から見てみてください今後もこのエアユニットとかデジタルシステムを使用してドローンを飛ばしていく予定なのでまだの方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう